さあ、始まりました。少量チャンネルのりょうでーす。いやー、最近、ほんと、寒くなりましたよねー。というわけで、今、しょうちゃんがお風呂に入っているので、突撃して、一緒に入りたいと思います。イーイレプレゼントで入浴剤もいただいたので、それも入れたいと思います。突撃終了しょうちゃんはい。 一緒に入るよ。ええー。いいよー。入りまーす。いいじゃん、いいよじゃねえよ。<笑>お邪魔します。ひょうにょう。なんで。えなんで一緒に入るんだよ。え寒いから。だから、たくさんさん入浴剤もらったじゃん。グリーンアッコ。うん。お、うわ、すごい。いい色。これも入れてみるあうん、これは。うん。 お花が入ってるうん入れよう入れよう。気持ちいいね気持ちいいなもうちょっと使っていいよそやい や, いやの遠慮すんなって い, や い, や い, やいいって遠慮すんなっていいのはい、というわけで今回は一緒にお風呂に入りながら、うんはい、過去の恋愛について語りたいとおばれまーすパフパフパフパフパフパ フ, パフ いや、二人ともさ、うん、もういい大人じゃん、うん、そう、いろんな経験をさ、うん、してきてるじゃん、はい、で、はい、その中で、はい、面白いエピソードとかあったんじゃないかなと思って。ああ、なるほどね。そうそう、そういうのをさ、ちょっと話せればいいんじゃないかってい う,、うん、うコーナーでございます。なるほどな。はいうん、結構話してきたからな。そうそんな話したっけ話してる話してる。 車から突き落とされたとかあそれ聞いたわ。奥<笑>、まあ、平さんとコラボしたね。そうそうそ う, そ う, そ う, そう。辛かったっけ恋愛の話違う、面白かった。面白かった。いや、面白かったよ、それ。いや、なかなかないよね。 面白かった。その時はさ、ちょっとびっくりするけどさ、うん、後々思い返してみれたら、うん、なんかまあまあいい思い出だよね。そうだね。ネタになるしね。うんうん、そういう人がいたっていう派な、うん、お話にはなるからね。うんうんうん、ある面白いエピソードなー面白いかどうかわかんないけど、二、うん、人で取っ組み合いの大喧嘩をしてたら、うんうん 下に住んんでる大屋さんがなんできた、えー、<笑>何だろうな、多分、些細なことなんだよね。二人ともお酒飲んで酔っ払ってて、はいはい、その前付き合ってたその彼氏が、うん、どちらかというと血の気の多いタイプだったのね。うん、ほうほうほうで、喧嘩になると、ちょっと、 組合みたいな感じになることが多々あって、叫んなよとか、うんうん、お前がなんたらかんだらめだめだよみたいな、多分その結構大きい声の喧嘩になってたと思うので、ね、た、はいはいはいはい、多分壁が薄い系のマンションだったからさ、うん、上の階の音とか、多分結構響いてたんだろうね、はいはいはい、その大家さんが。うん何やってんだ みたいな感じで<笑>来てーー。で、次の日、菓子折りを持って謝りに行って、二<笑>人で。二人でああ、そうれは偉いね。元彼と一緒にね。そういうこともある。あるよね。いや、まあ、結構付き合ってきた人たちが何かある人たちばっかだったからな、うん、普通の人はいないかも。ああ、そうなのいないないないいない。待って待って待って。うんうん、そのさ、うん、歴代彼氏と俺を比べた時にさ、うん、俺も癖があるタイプなの。 量はそこまでない人かな。ああ、そうなんだ。うん。どんな癖よ。え、どんな癖、うん、うん。だからその、付き合ってても普通に浮気とかするし。ああ、そっち系ね。割と毎回そうだ。あ、そうなんだ。うん。え、今までさ、なんかその付き合っててさ、うん、振る方が多かったの振られる方が多かったのうん、振ったことない俺。え、そうなのうん。じゃ振られてきたの。そあ、一方的になんかその浮気とかして、そうそ う, そう。振るみたいなそう。ええー、かわいそうー。<笑> ね、だからまあ、うん、なんか前の動画とかでさ、うん、でも結局みんないい人だったみたいなこと言ったけど、うんまあ、今考えたらそうでもないかなと思って<笑>そんな相手をさ幸せになってほしいなんて思わないでしょみんなああまあそうねでもなんかまあいい人ではあったとは思うけどあーあ ま あ, ま あ, まあ、まあ、今もう関係ないしね。<笑>そうですね。ん。いいんじゃない自分が今幸せだったらいいと思う。うん、まあ俺の話に戻るんだけどさ、うんうんうん。なんかよくよく考えたら、なんか結構ね、痛々しい話が多いのを思い出して、居酒屋かなんかで、やっぱりそこで喧嘩して、うん、もういいよっつって俺が先にお店出て、うんうん、家に帰ってる途中に、なんか急に後ろからラリアットされてる。へー。 わーって元彼が走ってきて後ろからこーンつってラリアット怖いなわーみたいなそういう喧嘩はないなあそうなんだ、うん、あとねもう一個ねあの、うん、俺鼓膜が破れたことがあってあ、うん、ンって戦えた時にほかからちょうど耳をさ、うん、直撃して、うん、その空気圧で左耳になったの<笑>鼓膜がやらないだろうとあったのまあ<笑><笑><笑>でもいいのよ今は笑い話でこうやって話せるから笑えないなも う, もう刑事事件 ね全然あり得る。怖そういうのはないかな。うん。暴力とかそういうのはないかもしれない。うん、それ以外の人は結構優しかったけど、うん もうなんかもうすごい全然長続きしなかった。うん、うんうん。付き合っても、すぐ振る方も、振られる方も、すぐみたいな。めっちゃ短かった。えー、でも短いのはないかな。付き合おうっていう時は結構慎重に行くから。ーお試し付き合いはないわ。ああー、うん、なるほどね。俺と付き合う時もそうだったもんね。うん。すごい待たされたもんな。待たされたってわけじゃないけど、<笑>断られたもんね。いいじゃん、それは。ええー、なんでよ。いいんだは。ははははは。 え、他にはないなんか。他にあ、いい思い出は<笑>あのー。えー、なんかいい思い出ない。嫌な思い出しかないわ。あ、そうなんだ、うん。でも大体みんなさ、嫌な思い出の方が覚えてるもんだよね。まあまあまあ、そう ね, そうね、うん。印象に残ってるからね、うん。俺一切連絡取らなくなるのね。うん。付き合ってきた人。ああ、そうなんだね。そうそうそうそ う, そう、うん。まあでもその方がね、うん、その新しい彼氏とか、うん、まあ今だったら俺とかにとっては嬉しい まあ元気にやってるんだけど。うんうんうん。なんか俺と付き合っててさ、うん、これ面白かったみたいなエピソードあったりするあ、なんか、うん。初めてだなみたいなのあって。うん、え、何俺さ、お酒飲める人と付き合ったことなかったんだよね。ああ、今までうん。 えー、そうなんだね。そう。だからさ、お酒で失敗してきたんだよね、結構俺。ああ、翔太が。<笑>そうそうそう。何を失敗してるいや、もう、二日酔いとか、もう、気持ちが高まっちゃうじゃん。あまあ、お酒飲んで、羽目を外すし人苦手っていう人も飲まない人の中にはいるわけよ。ほとんどそういう人たちだったから、結構お酒で失敗してきたの、俺は。あそれでちょっとメールかけて、 ちょっと嫌な気持ちにさせて、みたいな。で、ほら、こんだけ歳が離れたとさ、彼氏と付き合うのも、初めてでしょ、うん、そんなことないそんなことあるあるある。ね。うん。それはどうなのはぁー。 年上彼氏と付き合ってみてあんまり年の差を感じないかもしれないけどもでもやっぱり付き合ってきた人の中ではところどころ大人な部分はあると思うし、うん、うんうんうんって感じかなうん、うん、それはいい意味でだよねもちろんもちろ ん, もちろん、うん、ありがとうございます<笑> どんどん逆に俺もさ、翔太くらいの、年下と付き合ったのは初めてだから。はい、あ、ほんとになんだろうな。受け身にならないっていうかさ、なんかちょっと行動力が増すっつうかさ。だってそれこそさ、翔太と付き合ってなかったら YouTube とかやってたじゃん。ん<笑>そうです、ね。すごくない ?YouTube を始める<笑><笑>。多分もう休みの日ずっとお酒飲んで、うん、それで仕事して多分そう だ, だって俺もさ、来年39になるでしょうもう、 アラフォーだよ、うん。40代になっちゃうよ、うん。お酒飲むか、ゲームするか。まあ、まあ、それも楽しいけど、ね。うん。引きこもるか。あと仕事しかないみたいなね。うん、そういう人生を送っていただこう。ありがとうん。ありがとう。うん、とう<笑><笑>ひょうにょう。 元カレの話からね、はい、ちょっと今のうちらの話になったけど、うん、はいじゃあ、うん、運命の出会いってことでいやそうだねはいというわけでですね、はい、今回は一緒にお風呂に入りながらいかがだったでしょうか、はい、やっぱ寒くなってきてからさ、うん、あったかい湯船に浸かるっていうのはすごくいいねそうだよね